出ているお腹が気になる。だけど筋力もつけて太りにくい体を作りたい。そういった方におすすめな動画です。今回はプッシュホールドというのを紹介していきます。今回の動画を最後まで見てもらうことで腹筋も含め簡単に全身が鍛えられるエクササイズを紹介していきます。最後までご視聴ください。 はい、皆さんこんにちは。タートルです。今回ですね、1日の中でたった10秒行うだけで、体の代謝が上がって、まんべんなく鍛えられる、プッシュホールドというのを紹介していきます。簡単で、全身が鍛えられるというと、プランクというのがね、メジャーなんですけども、今回は、プランクよりも、ちょっと難易度が上がったバージョンになります。初級、中級、上級と、順番にね、3つ紹介していきます。 各10秒ずつ行いますので、今日は張り切って全部やっちゃうぞっていう方はね、30秒。私1個でいいやって方は10秒。それにプラスアルファですね、金魚というのをおまけで紹介していきます。この金魚がね、すごくいいんですよ。最後まで絶対見てください。はい、今回ね、プッシュホールド。これで主に鍛えられる部位は、お腹、胸、二の腕、背中、 そして、太ももの前のね、大体直筋が少しだけ鍛えられます。主に上半身が鍛えられます。これを3種目、やり方を紹介して、実践というのを繰り返しながら3種目頑張っていきましょう。それでは紹介していきます。はい、プッシュホールドなんですけども、プッシュアップっていうのは、プッシュアップですよね。これは、プッシュホールド。いわゆる肘曲げた状態でキープです。 なので、プランクよりも辛いです。この初級編として紹介まずします。うつ伏せの状態から手の位置が脇の下よりももうちょっと下。腰と脇の下の間ぐらいです。そこに手を置いて、初級バージョンは腰をちょっと丸めて膝ついてキープ。腰が反れないように。これでキープです。 前ももはつかないように少し浮かしときます。これをまず10秒キープです。これでしっかり胸と背中と身の腕が鍛えられます。プラスアルファ腰をしっかり丸めることで腹筋を締めてキープしますから腹筋が鍛えられてお尻を締めますからお尻も鍛えられる。やっていきましょう。10秒。手の幅は広げないように脇締めた感じです。脇の下のこの辺、肘を 90度にしてキープですこの肘がですね上がりすぎてもダメ下がりすぎてもダメ肘90度でキープです10秒やっていきましょうそれではいきますスタート123456789 OK! 初級でこれです。まあまあ辛いですよね。これ本当にね、簡単で鍛えられるんです。次中級です。はい、今度は上半身は一緒。膝をつけずにやっていきます。こういう感じです。これで、かかとを少し後ろに出してください。そうするとちょっと負荷が軽くなります。これが中級です。つま先よりもかかとが前ではなく後ろ。 これでキープです。10秒。行きましょう。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10。OK。プッシュアップができる男性でも、まあまあ辛いと思います。今度は上級です。できない方は見てください。できる方は一緒にチャレンジしましょう。はい、最後、プッシュホールド上級編は、 手をついて、できるだけ体を前に出します。前。それで10秒キープです。できるだけ前です。もし手首が痛い方はね、無理しないでください。手首にも負担がかかります。それでは10秒いきます。スマホはそばに置いてください。いきます。スタート !1、2、3、4、5、6、 7 8 9 10オッケー30秒全部頑張った方結構辛いんですよねこれがねでもたったの30秒3つやったの30秒1個でも10秒時間ありますよねこれぐらいやるだけでも全然違います体の筋肉っていうのは1回でもグッと力が入っておけば筋肉維持されやすいですし筋肉がね使われやすいです太りにくい体を作りたい 筋力をつけたい痩せたいお腹の肉が気になるそういった方はね、最低限これぐらいやってください。最後、金魚。これがね、大事なんです。この今の時代、常にね、スマホ見たりしてしまって、いらない情報、いっぱい入ってきます。ポジティブな情報もあれば、ネガティブな情報もあって、いろんな情報にね、神経使ってしまっている時代です。ここはね、副交感神経というのを有利にさす、スイッチの切り替える、 やり方というのがね、身についてた方がいいんです。寝るギリギリまでね、スマホ見る方も多いと思います。これはね、もう頭が働いてしまって、交換神経が優位になって、なかなか寝つけないとかね、常に頭を使ってしまう癖がついたりして、なかなか体がね、リラックスできる状態がね、できなくなってきます。そこで今回、金魚は、副交換神経に一気にスイッチを変えることができるので、寝る前とかにするのもおすすめですし、 休憩時間とかにあ疲れたなと思ったらこれをすることで一気にね体が休まります今回たったの10秒これだけでねすごいリラックスができます是非やっていきましょうでこの金魚なんですけど手も足も持ち上げて寝た状態でブラブラブラブラーっていうねゴキブリ体操とも呼ばれるんですけども、ま、生きた金魚がねクネクネクネって動く感じの動きしてるんで金魚運動とも呼ばれてます これを通常は手と足をブラブラするんですけどももっと効果的に行うためにお尻と肩も一緒にガタガタ動かしますちょっとやってみます普通はこうですこれをもうこんな感じです肩とお尻をねガクガク動かします通常はこうですここから肩とお尻お尻をこうやって動かす 肩をこうやって動かす。これで10秒間、やるだけです。やった後にそのまま、できれば、バタンって、股関節開いて、手もね、手を斜め45度に下ろす。上向けて。これでね、もう10秒ぐらいストップしてください。これね、めちゃめちゃこう、副交換神経にスイッチが入ります。やっていきましょう。 布団やベッドでも OK ですいきましょうスタートとにかくグラボー12345678910寝る10秒123456789 お疲れでしたどうでしたか人によっては眠くなった方も多いかもしれませんこの金魚がね副交感神経に切り替えるのにとっても大事です夜ねお風呂上がり寝る前にやったらねこのままストーンと寝れますこれをね是非ねオフな日とかに取り入れたり筋トレした日の夜とかにねやってもらってぐっすり寝れる体質副交感神経にスイッチを切り替える癖というのをつけてもらえたらと思います 交換神経に入ることでしっかりねストレスも軽減されますやはりストレスが太る原因に多くに関係してますのでぜひこの金魚プッシュホールドに加えてやってもらえたらと思います頑張った方グッドボタンとコメントよろしくお願いします各種 SNS も行ってます説明欄にリンク貼ってますリンクのフォローよろしくお願いします twitter の方でできればトレーニングの経過やコメント確認しやすいので待ってます今回もご視聴ありがとうございました